昨年リリースされた、平野紫耀主演ドラマの主題歌、月読みを番組初披露する。キング、リンチェプリンスを M 初披露披露。夜の闇に潜む孤独を月が照らす、陽心色気が漂うアップテンポなダンスナンバーで、YouTube のミュージックビデオ再生回数もジャニーズとしては初の1億回を突破するなど、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 深夜の練習が多くて懐かしい気持ちになりました、と明かすと、高橋海人、米印、こう、は正式には、はしご高、は、夜中までみんなとダンスの練習をしたのは青春だった、岸優太も、リハ期間は毎日筋肉痛でした、と振り返った。月読みはエムステ初披露ですが、精一杯魅力をお伝えできるように頑張ります、と平野、神宮寺ユ太も、 全力でパフォーマンスをお届けします。と、約束そして長瀬も目を離さずに見ていただけたら、と呼びかけた。シクストーンズの木坂46ら登場。この他番組には、愛子斉藤和義、鈴木正幸、シクストーンズ、スーパービーバー、のぎ坂46、バクチック、ユリラが登場する。モデルプリス編集部。出演アーティスト歌唱曲。 アイコ、荒れた唇は、恋をしつくす、キング、リンチェプリンス、斉藤和義、底なしビューティー、鈴木正幸、道しるべ、マーチン、5択以下の5曲から生放送中に3曲選定ランナウェイ、めくみの人恋人、違うそうじゃない夢で会えたらスティットオムエイス、シクストーンズ、暴れろスーパービーバー、野木坂、46人は夢を二度見る、ジューチュキーチュ